で雪降ったんでこんな感じで水泉ちょっと倒れちゃってますね多分これは自分が植えたやつじゃなくて自生してるっていうかまあ前の人が種まいてたのかはわかんないんですけど勝手に出 て, きて出てきた水泉ですであとこれも咲いてますねちょっと名前はわかんないんですけどまだちょっとちっちゃいんでこんな感じでであと日陰 際っていううのもあるんでしょうけどなんか実家にもこれ同じようなの近くに咲いててそれは全部真っ白だったんですけどこれは所々ちょっとこんな風に緑あったりしてるのでまああの茶ボでヒバでちょっと陰で咲かなかったっていうのもあるんでしょうけどそんな感じなんですけどでもちょっとこの生ガ垣のヒバとこれがすごい。 近すぎるんでちょっとこれ切ろうかどうか迷ってますねあんまり近くてもちょっとあの剪定ができなくなるかなと思うんで岩の管理がしづらくなるかなと思うんであとこれもみじですねちょっとかなり荒々しく枝は出てますけどまあちょっと 葉っぱ出始めたらちょっと形整えていこうと思いますで松松もちょっとこのもう幹が完全になかったんであの葉っぱに隠れてたんでちょっと幹を出すためにちょっとここら辺ん透かしてやってましたね まだ上の方とか全然できてないんで上の方もちょっとやっていかないとなっていうところですであとこれ多分桜だと思うんですけどこんな感じでもう切られちゃってるんでまあとりあえずちょっと枝だけちょっと出てきてる感じですねはいあとこれ紫陽花ですね ここに一応生えてるんですけどちょっとここ多分もっともっと生えてはいなかったんでもうちょっと小さくするかちょっと切っちゃおうかなとは思ってますね多分この庭の作り的にこの石があってこう上ってここから上ってこういう感じでここ通ってこの階段 登っていくのかなっていう感じなの で, で多分ここ通り道なのでこれは切っちゃって切っちゃったほうがいいのかなと思ったりしてますねで間庭はこんな感じですねこの松は枯れちゃってますこれがモミジですね でかなりちょっと上の方伸びてきた伸びてきてるんでちょっと切ろうかなと思ってますね結構雨どいとかに落ち葉入ったりするんで、まあ、雨どいより低い位置にちょっと枝を切っていきたいなとは思ってますはいちょっとなんかゴミ落ちてるなでこれもうちょっと枯れちゃってますね なんかすごいいい匂いしてましたねはいこれは名前わかんないですけどこれはちょっと生かしでもうこれもみじだと思うんですけどでなんかすごい近いんですよねこっちにもあるしなのでちょっとこれもみじ切ろうかなと思ってたりしますあまり近すぎてもう ち,、まあ、ちょっと風通しが悪くなるんで ここら辺にもいっぱいアジサイの木がありますねここら辺一面あちょっといくらか省いちゃっていいのかなとまあ咲き終わってからちょっとやろうと思ってますこれも多分モミジなんだと思うんですけどなんかここら辺すごいうるさいっていうかなんかいっぱい生えてるんですよね奥にもなんか ちょっと生えてるしだからこのもみじこれとこのもみじもちょっといらないのかなと思ってたりしますやっぱり落ち葉とか結構出るんでそういうのとかも大変になっちゃうんであの常に何緑の葉っぱのやつ常緑樹より落葉樹はちょっと。 切っちゃった方がいいのかなと、もみじいっぱいあるんでね。これももみじですね。ここら辺はいっぱいアジサイ。でっかい木ですね。これもあんまり高いとあれなんで、ちょっと切っちゃっていいのかなと、あの二股にこの二股に分かれてるところから本当は芽は切っちゃいたいなと思ってます。 なんか元気いいのか悪いのかわかんない木ですけどでここにもなんかあの切ったのか折れたのかわかんないですけどなんかヒノキなのかヒバなのかサワラなのかわかんないですけどこんな感じのなんか木が生えてますねちょっとここら辺うるさいんで まあ、この木は生かしつつちょっともうちょっと整理したいなとは思ってます<笑>この木もすごいでっかいですね名前がわかんないですけどそんな感じですかねあとは これが杉の木ですねまあ、ちょっとここら辺は枝切ったんですけど、まあ、ちょっと手の届く範囲はあのここら辺に茂ってちょっと下のツツジとかの発育を阻害してたんでまあ、歩くのにも邪魔だしって思って切りました。 ここら辺はツツジですね一体は、まあ、ツツジはちょっとあの花このあと夏前までに生えてくると思うんでそれが咲いてから切っちゃってもいいのかなと思ってますはいこっちもツツジの生垣ですね で、これ杉です、ね、あとこれ 松, 松こっちこっちだけ生えてこっちも枯れちゃってますねあなるべくきれいに生えてくればいいなと思ってますはいそんな感じです